よく来た麦わらのルフィウソップはどこだ返してもらうぞ俺を倒せるとでもんお前を倒してみんなで帰るここでもいろんなことがあったなみずみず肉のバーベキューが特にうまかったな このウォーターセブンも現実の世界と全く同じじゃないのよね俺少しメリーと一緒にいていいかルフィ大変だウソップがいない連れて行かれたんだあのハト野郎間違いなく前よりも強くなってやがる俺たちは必ずウソップたちを取り返すお前たち行くぞ世界全部を敵に回そうとも仲間を守りたい らの決意選べ自分の運命を私は生きるあなたたには決して屈しないルーフィーがいる限り諦めないことにしたあの日司法の塔でね役に立たない部下はただの足かせだ部下じゃねえ仲間があいつらがいてくれるから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 先生